はい、と、はいうことで、えっ、ー、と、前半のラウンド。まあ、動画的には、このサホールで終わりますで、後半対決で。さなちゃんが、あの、リンゴルフのアレンジマッチプレス対決は初めてなんで。なるほど。ちょっと MC の、真央ちゃんから、ルールの。説明をお 願,、はいはい、お願いします。お願いしますを傾けて。お願いします。聞いてください。ちょっと聞こえないか。では、今から対決ルールを読み上げたいと思います。 9ホールマッチプレーイエーイマッチプレーはいズドゥン8ホールのスコアによってポイントゲットこれでボギー以上ゼロはいパー12ポイントバーディー2ポイントはいイーグル5ポイントはい五ポイントはいあのアルバトロスははい今から言うんですン。 10ポイント<笑>イ<ー>イ<笑>はいで最終ホールのポイントはダブルアップ9ホールの合計ポイントで勝敗を決するはい<笑>勝敗を決します<笑><丈夫><笑><笑>、はい、ありがとうございます<笑>、はい、オッケーパッドありお先にはなし、はい<笑>はい、そうですねです、はい、勝者は5万円という形でやってまして、まあ、負けちゃうと何もないっていう 感じです。はいはい、後半もうちょっと暖かくなると思うんで。はい、でもだいぶ暖かくなってる ね, ね, ね。さっきより全然いい。い、はいしょう。はいしょう。えだなうん。あ、はいしょーうん。あ、はいしょうん。 いは絶対う<笑>今だ、ね、大変。 一瞬だけ入ったけどでもう抜けた。抜けた。どっか行ったの。目薬は持ってる。でも治っちゃった。<笑><笑>なんで笑ってるんですか。<笑>子供子供みたいだななと思って。二十五歳。二十六だ。二十六。二十五、二十六。よう二十六。<笑>一番年齢感ないよな。<笑>いずれか来るんだよ。え？ 私、え、1月3 月, 3月えいやあれ違うかなっ、ねねね<笑><笑>ね<笑>はい、大丈夫か私 あんまり待ってきました。なんででしょう。十五ヤード無難やね。はい。凍ってました。うん。<笑><笑>もうわかんないね。白くなくても凍ってるもんね。二十六九。イドな。 スーパーボール、うん、本当だよねバインバイン言ってた、ねはい、優し く, 優 し, く, 優, しく優しすぎた<笑>いやこれはねそうなっちゃうよね怖くて打てないよあの<笑>あそこに跳ねるんだもん CK。 ああ、あったかいもん、そこ大ししししたた話ててななないいいいいかかかからんんんののの気気分分今、ちゃはっっうううもど違食べ食べ物じゃない<笑><温泉><笑> そろそろトイレ行ってけばよかったな。<笑><笑>どうでもいいよね。<笑><笑>マジどうでもいい。あれさ、売店がないよね。あの<笑>最初の方にあっただけでさ、トイレのやつはさ、<笑>そう。百二十円の急便やで。<笑>左行ったな。待<笑>ってる方は誰？あーあや いめっちゃっとね一 番, アイアンで一番白い<笑>なんと超えろ どんな感じか MC とし て, イインてったありがとう<笑><笑>調査ですね。 <笑><笑>い結構ほんとに。 うまいね、okay、ちゃんと利用しとったやろ<笑>ありがとうまさかああいう風に出すとかったの あ, ああいう出し方もあるんです真似<笑>しようとも思わないわゆい子は真似しないでくださいうん、おしょ素晴らしい はい。 今4番でのはい、はい、220ヤード5番ウ おおいい<笑><笑>、はい、<笑>ナイスです。ちょっと 出ちゃった。ああ。柔らかかった。おーお、惜しい。 <笑><笑>ナイスーはいじゃあそんな感じで前半の動画が終わりまして、はい、次の動画はさな、はい、ちゃんとちえちゃんの対決。はいはい MC まもちゃんで、ねはい、はい、MC 山本まもちゃんさせていただきますはいよろしくお願いします頑 張,、えーはい、頑張りう<笑>ぜひご視聴次もお願いしま す,、えー、しますありがとうございますじゃあ、バイバイ